はい、ええー、一人ということでですね。ええー、酒役者、あきらさん。どうですか。えじゃない。<笑>どうですか、大成功ですか。皆さんのおかげです、ということです、拍手をお願いします、ありがとうございます。ね、毎年毎年ね、元気よく続けていきましょう。えまたやんのってちょっと。 ちょっと意地悪なおじさんがいますよね、後には。はい、最後、心を込めて踊ってまいりたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。踊り子をこえ。雷鳴を響か大地を揺らす。 三つの竜がここ伊東に舞る勝目せよ哀れ竜心の森いざ いいやぞ はいははい、はいいいどだかかんありがとうござましたありがとうございました。 はいいとこではちょっと多いね<笑>